Step 2. Teleportation Protocol.Alice はまずは、えっと、一つ の, のテレポートしたいキュービットを持っているんですけれども、Psi のイコール α0 プラス β1。これがまあいつも の, の通りなんですけれども。そうすると、Alice はまた両子もつれを持っているんでしょう。Alice と Bob の間なんですが。これは、えっと、まあ、こういう例としては φ プラスのステートにしましょう。00プラス11。 そうすると、これが3つのキュービットのシステムとしては、これの状態を書くと、こういうふうになりますね。最初のの、えっと、α0 p l u β1 のキュービットプラスかける00プラス11にすると、こういう3つのキュービットはすべてを書くと、と、まあ、α000 p l u α011 p l u β100 p l u β111 になりますよね。 そうすると、アラスの仕事が、がベル規定で測定することなんですが、それが、えっと、アラスは2つのキュービット持ってるんで、その2つのキュービットは、この4つのベル状態とのはどっちになるのか、それが調べることですね。そうすると、えっと、こういう拘束も必要なんですが、00ゼロイコールファイプラスプラスファイマイナスえっとゼ0 1 p s イプラスプラス u s p マイナスとか、これも使いましょう。 で、えっと、こういうふうになるんですが、これが最初 の, の状態 と, としては、これをどうやって、えっと、書き直せるんでしょうかね。まあ、まずはこれが、えっと、この00の term が、がえっと、00ゼロイコールフ5イプラスプラスフ5イマイナスなので、まあ、こういうふうには書く term には書き直しましょう。 で、これ、0、1は、イコール、この、ナスとかで、まあ、この、1、0と1、1も同様に。そうすると、これが書き直すと、こういうふうになりますね。α、ルファ π α π-1,πππππ+、π π π π π π イ π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π イ π π π π π π π π π π π π π π π π π π π π マイナス π π π π π π π π π π π π π π π ファ イ, マイファイマイナス1になりますね。そうすると、まあ、こっちにはファイプラスは2回出てきているでしょう。そうすると、このアルファ0プラスベータ1になって、それが、えっ、ー、と、それだけリグルーピングにすると、これが、えっ、ー、と、ファイプラスアルファ0プラスベータ1。 で、これが、この表表紙を見たことあるでしょ ?α0 plus β1。すると、これが、全体の ス, テートのステートを書き直すと、こういう風うになって、これが、半分が見えるんでしょう最初のところ。そして、これが、α、アラスが a1 と a0 のキュービットを、ベル規定で測定すると、各ステート、ァイプラス ファイマイナス、プサイプラス、プサイマイナスを出てくる確率は4分の1ずつですね。そうすると、アラスがこういうふうに設定は最初なんですが、アラスはこの2キュービットを測定して、それが、それの結果が 2, 2ビットですね。2つの高点ビットになって、それがどっちのベル状態になってたでしょう そうすると、まあ、この4つのステートが、各ステートの確率が4分の1ですね。です、とする と, と、ボブの状態はどうなってるんでしょうかねアレスがこのファイプラスで測定すると、ボブは α0 プラス β1 のキュービットを持っているんですね。アレスの結果がファイマイナスにすると、ボブの持っているキュービットの状態が アルファ 0-β1。アラスの結果が ψ プ, プラスになると、ボブの持っているのはアルファ1プラス β0、そして、ね、最後にはアルファ 1-β0 になっているんでしょう。で、でこの一番上のノアと行が、これが最初 の, のアラスの持ってた ψ の状態ですよね。ですが、この残りの3つのステートにはどうするでしょう で、ボブが何かのユニテリア演算をかけるとと、その Psi に取り戻せるんですね。例えばこれが Psi はこの状態で、えっと、Psi かける z イコールこ れ, これになりますよね。α0-β1。x ゲートかけるとと、α1 スベータ β0 になるでしょう。両方かけると、α1-β0 になって。これを使って、まあ、 アラス が, が, が、えっと、測定の結果 の, の2ビットをボブに送ると、それがどっち、ボブはどっ ち, になどっちのキュービット の, の状態を持っているのかをそれがボブをあの、それがボブがわかる。で、ボブはそれを直したい場合には、アラスの結果は5プラスだったら、ボブは I の、アイデンティティ の, の, の演算をかけて、それが、まあ、何もやらないことでしょう。 アリスの結果は、ファイマイナスだったらボーブは Z をかける。プサイプラスだったらボーブは X をかける。プサイマイナスだったらボーブは X と Z をかけて、そうすると、すべてのケースには、プサイニュー に, に取り戻せることは可能でしょう。で、これが、えっと、もう一つの重要なポイントなんですが、これが最初にはアリスとボーブを、えっと、一つのベル状態を持っていたでしょう。 そして、えっと、アラスが、ボブにニトには2ビット送ってたんで、これが1キュービットの通信が1量子もつれプラス2交点ビットと、それがイコールになるんですね。